クロマカムを使うとゲーム配信などで人物を合成するときに後ろにクロマキーを設置しなくても簡単に合成することが可能です。実際にやってみます。まず、クロマカムの設定項目に移ります。ここでカメラデバイスを選択します。そしてプレビューをオンにすると このようにカメラデバイスが認識されました。このように今、後ろには黒巻がございません。この状況で、背景タブをクリックして、はい。このように写真を選ぶと、もう自動に合成されています。ここで、一番左上のこちらの項目を選択した状態ですと、今、 この場合ですと、えー、合成されているようには見えませんけれどもこの状態で一番左上のこの項目の状態で OBS スタジオを開きますはいゲームの画面を読み込んでその後に映像キャプチャーデバイスを読み込みますここで映像キャプチャーデバイスの中で 先ほどのクロマカム、こちらを選択します。はい。選択したら OK をクリックします。はい。そうしますと、このように簡単に、クロマキーなしでゲームの画面に入ることができました。